企画を発表。しだ、し、う、だ、ん、のやりたいこと、こちら。<笑>メンバーのモノマネを披露したい。それなに？あ、アンダ。いや、なんか一回あったじゃないですか。私のつぼね。ああ。私本当好きで、うん、身内ネタなんですけど、うん、なんかそれをなんか絶対みんな持ってるんで日々やってるから本当面白いんですよ。<笑><笑>本当に。でもこれ軽く今ない？え、あのなんか。 ロッキンジャパンっていうのを今年初めて出させていただいてめっちゃみんな気合いってたんですよ本当にで不協和音をラストにやって、うん、で1番のサビ終わりで織、うん、田七が本当は回って回転してこれポーズなんですけど織、うん、田七一人だけ飛んだんですよ、うん、<笑>そこを本当に抜かれちゃってはあ、勝手にテンション上がっちゃってちょっと見せてよ ロッキンジャパンでテンションが上がり思わずやらかしちゃった小田アナじゃあ正解やってもらって間違った場合やってもらうそうですねじゃあ正解番やります。はい、はい、正解番お願いしますーのー こ, れが正解これ正解、ね、おで小田アナテンション上がっちゃった、ね、ーーロッキンジャパンの最後お願いします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 で途中<笑>で<笑>よく聞いたく分かてない時に<笑>あれみんな立ってる。やべえ<笑>移動<だ>よ<笑>